2年生7人、1年生5人の計18名で活動していますこれまで軍師中大連3位などの実績があります 今年のチームの特徴は守りが固く速い攻めと走る力のある選手が多いことですハートを大切に当たり前のことが本番でできるよう軍師中隊連での優勝を目標に頑張っています五宮中学校女子ソフトボールです3年生6名 1年生5名の合計11名で活動していますこれまで上北大会3位、県新人戦3位、軍新人戦2位などの実績があります ウィンドウ氏の仲が良く、いつもいい雰囲気の中で練習に励み、お互いに声を掛け合いながらプレーできるように心がけています。中体連での目標は軍師中体連で優勝、また県中体連でも優勝することです。